皆さん、こんにちは、ポリナです。で、実は今から2つの発表がございます。1つ目の発表ですね、こちらの動画ですね、なぜ日本語が難しい理由ですね、すごく長くなってしまいました。私は実は今、編集中なんですけれども。 だからその傾者も何もなくてですねごめんなさいでそこでこちらの道具はじゃあ2つに分けるつもりでねでこちらは日本語なぜが難しいというその1つとなっていますで2つ目の発表ですねはい私は実はある面白いものを思いつきましたねで次の の動画ですね私そのコメント欄から私は一番お好きなコメントを選ん で, で次の動画ですねこちらのコメントを読むという形になりますのでもしよかったら皆様ぜひぜひコメントを書いていただければ、はい、次の動画出るかもしれないよ、うん、ではでは早速始まります は, ーいはいどうぞ<笑> 皆さん、プビエット、こんにちは、ポリナです。で、今日ですね、とても面白いテーマだと思います。私は本当、本当ですね、ずっとから、ずっと前からこのテーマの道具を作れなかったので、はい、やっとできました。まあ、できる途中、今、作る途中なんですが、はい。で 今日話したいテーマですね。まあ、あ世界ですねいろ。いろんな言語がありますね。そんなに難しいない言語とすごく難しい言語がありますね。で、興味深いところですね。ロシア語も日本語も。すごく難しいと。いわれていますね。まあ、もちろん。 ロシア語と日本語ではなくて例えばですねアラブ系の言語とか、まあ、もちろん中国語とかドイツ語フランス語どっちも<笑>すごく難しいじゃないかと思いますが私の場合ですね私はまあ3カ国語を話せます、まあ、もちろんロシア語と英語と日本語まあそういうセットなんですねはいで 今日話したいことですね外国人の立場か ら, 見るとから見ると一番難しい日本語はどっちですかで最後の方ですね外国人ではなくてロシア人ロシア人の立場からね日本語の日本語はどこ難しいのかなちょっとまあ皆さんに伝えたいと思います話が続くと私はなんか自分が一番一番 <笑>面白いとかすごく恥ずかしいなその失敗を皆様に皆様と皆様とシェアしていきたいと思いますはい行きましょう一番ですね一番ですねまあこちらは当たり前じゃないのかなと思いますが一番ですね漢字ですはい一番難しいと日本語の難しいところ漢字ですねどこに 外国人にとってですねまあ中国の方は他にしてね<笑>他にしてでそ の, <笑>その全部の他の世界ですねなんかねアルフ ァ, アルファ普通のアルファベットがある言語ですねロシアはその何33文字だったっけ33文字しかいない言語ですねで ロシア人から見るとねそのひらがなカタカナって漢字<笑>覚えるのはすごく難しいです。で例えば、まあ、2000ぐらい覚えたとしてもねまあなんとか読めるんですよね。でもね書くとは限らない。言うとねなんか私最初は言語日本語学校通ってたねその 初めて日本に来た時ですね。で、その時から私たちはね、毎日漢字を覚えて、演習して、手で書いて、で、その時からまあ、一応、ね、毎日漢字を書けると、まあ、なんとかね、なんとか書きますね。私はね、日本に来てからもう4年ちょっと、4年ちょっとかな、もう4年半ですね。はーい。で、そこで最近ですね、 しかもコロナの状態でねとりあえず私は甘い漢字を手で書く機会がなくてねでだんだんだんだんとね忘れるようになってしまいましたはい簡単で漢字を書くの外国の方ね例えば台湾の方中国の方も 中国の方ねまあうれしいすごくみんな外国の方はねすごく羨<笑>ましい気持ちを持ってますはいはいそうですでそれはねもう一つの漢字ねすごく大変なところですね読み方みなさまご覧の通りねこの読みとお読みがあってで例えば一番簡単 なじゃあその「日」を表す感じですね一番簡単な感じにしたら一般に使われる読み方としてはね「日」実「日」「日」「日、など。 あるんですよねで。それは全部ではなくてねまあもっとそのその漢字だけはもっと読み方があるはいでそれを覚 え, 覚えるのはね<笑>すっごく大変で結果としてのはよくなんか日本の 何か意味が分かっても<笑>読み方がわからないあ時もあるんですよ漢字の読み方ですね私すごくまあ面白い話がある皆さんは笑うでしょう私もなんかすごく私の間違いですねなんか独 独特ですよなんか他の人はそんな間違いがするのかしらね。ね前からちょっと前からじゃあ設定としてはね私はすごく日本の音楽好きでまあアニソングとかただ日本語の俳優日本語の俳優たちとかまあ一応よく 聞, いて聞きます日本の音楽はね。で。 私はまだロシアにいた時ですね。ある日本のお好きな曲があった。まだアニソン語で、まあ、アニメの名前としたら、Tales of Visperia だったっけと思います。なんか Tales of いっぱいあるから Tales of Visperia と思う。で、その曲の中からね、なななな、鐘を鳴らして君に知らせよというセリフがあってね。その 時はね金は金はそのお金と思ってねずっと思い込んだでそのセリフの意味としてはね金を習いしてかお金を稼いで<笑>お金を稼いで<笑>と思いましたお金を稼いで君に知らせようとか<笑>はいという意味をずっと と思ってた。ずっとというと日本に来てもこういうことを思ってたで最初の1年ですね私は日本人と相手の話をすると私はどうやって日本に来たのかしらでいっぱ い, いっぱい金を稼いで お, お金お金を稼い で, お, いでお金を貯めてきました 実はねでもその時はね甘い日本語話せなくてでそういう<笑>そういう覚えたセーフでね使っていましたでこういうことになってしまいましたはいどうぞ私は日本に来るために毎日金をよくならしたんですよということを言いましたで相手の顔ですね相手の顔のその時ですね あ, あそうですか<笑>みたいなねすごくちょっと複雑な困った顔をしてた私の相手たちですねでねすごい偶然というかですね実はあるある意味でそのセリフですね金を狙いしてロシアに対してはロシアでそのクリスト教があるんですよねでそこは超蓄がって チ ャ, チ, ャチャーチがあってで、そこは確かに金があるんですよ。で、そこの金ですね、よく鳴らすんですよ。ただ、まあ、特別、普通日本とおなちょ、日本とちょっと違いますね。日本ならですね、もうお金を入れて、金を鳴らしますね。ですが、ロシアでね、これはちょっと。 特別な人がいて、そのチ、チャーチに住んでいる人とか、まあ、その、チャーチに関係がある人でね、で、すごい技術で、なんか、今から音を、なんか、ああ、じゃあ皆様に、あとは音、音、その音だけは社会するんですね。で、特別な人をね、すごくだったんだんだんだ ん, だん、曲のように、その、 確かにロシアでね、金を鳴らすんですよ。でも私が言いたかったことはね、すごくお金を稼い、日本に来るためにすごくお頑張って、お金を稼いでよと言いたかったんですね。でも言った意味ですね、真逆だった、すごく、すごく意味は逆だったんですね。はい。で、私はずっと気づかずにね、その1年ぐらいこういうことを 行ったんですよはいである時はね日本語の学校でね鳴らす鳴らすという漢字がね<笑>鳴らすという漢字がね勉強してその時はあ<笑>やば<笑>やば<笑>すごくなんか誤解があふれるの生活でした<笑> は, いはいはいおなんか 待って涙が出てきたようなね<笑>はいで次に行きましょうなぜ日本語が難しい理由はその2つでございますはい前おっしゃった通りですね皆様ですねよくこちらのチャンネルよく来てくれましたなんですけれども まあ、とりあえず敬語ですよね。はい。二番目の理由ですね。そちらは敬語。いかにも敬語でござい、<笑>いかにも敬語でござる。<笑>はい。で、まあそれはね難しい日本人でもちょっと困る。 時もあるんですよね例えば社会人になってからその初めて就職して会社に出てでねそこでそこでね若い若者はすごく、ね、困ってるところもあると思いますで私はまた<笑>すごくちょっと面白い話がありますで私はまあ就職する前にねいっぱいバイトしてたで アルバイトのその そ, そこああ方が私がやってたバイトの一つですね看護師の助手というバイトでまあ看護師の手伝いをやってた日本の病院でねその病院でね長く入院する方が多かった私は例えばバイトに出て毎日を見る方が多かったですねまあ一応病気があったりとか骨折があったりとかね長く 入院した方もいっぱいいてでお年特にお年寄りの方も多かった1か月とか2か月とかそこにいる方はまあ一応多かったでねなんか看護師さんたちでねえっと退 院, 退院する時ってね結構使ってた言葉はね敬語でねいなくなったいなくなりましたで私はなぜかその時その 一つの意味しか分からなくてでいなくなるは死ぬという意味もあるんですよね。で毎回なんとかなんとかさんが「あいな今日いなくなりましたよね<笑>私は本当?と」<笑>となんか自分の中にでも思ったあまり 聞, け 聞, なんか聞かずにねでこの病ルはね死率が超多いと。 はいであとは聞いた時でね た, ただ他院のことだったからね<笑>はいこういうゲグの間違いでねはい。<音楽>